えー、こんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね「フォービートが、えー、眠たいと言われる」という、まあ、問い合わせもあったりとかですね「えー、っと重たいと言われます」とかで実際にセッション行ってる時にこの人すごくいいことやってるのに全部ずっと重たくてみんな大変そうだなって思ったりすることがよくあります。で ここれは僕も本当全然分かかかんんなくてすごい時間がかかったととだと思うんですねで大阪さんにレッスンを受けた時とかもずっとこうベースのね僕が一緒にやってるベーシストと一緒にレッスンを受けてそうするとこう変わり番号でたたいてくれるんですよ。でベースの人は「そうそうそう そ, うそのタイミングなんだよなー」って言ってくれるんですけどそれがどっかよく分かんないみたいな。で結局 僕, 僕もこうやってやってるとそこそこ今今今うまくいってる今うまくいってるうまくいってるのかどっかがよくわからないみたいなすごいそんな感じなんですね。で、えーまあ いろんな角度で僕も今まで特集してきてますけどまたまた何度も何度もこう角度を変えてやり続けようかなと思うす前回使った資料でもあるんですけど実際にベースの人僕がよくやってるベースの人 の,、えー、こ, のこれがメトロノームラインですねメトロノーム聴きながら演奏してもらうとベースがほらちょっと前飛び出してるの分かりますなのでベースってやっぱり弾くタイミング要弾いたタイミングはここだけど音がギュンって伸びるのがここになるわけじゃないですか。ドラムのシンバルレガーともそうで うん、とカチンって音のところではビートが出るわけじゃなくてシュワンシュワンって言ってるところに音が出るわけですね。こ, これですね音がピューンって鳴ってた時にビートを感じるところがここだをこう要 は, 要は頭の中のクリックに合わせにいくんですね。でこのクリックの音がずれてるわけじゃないんですよそのクリックにビートを合わせにいくイメージなんですね。でもう本当にだからこう 要は僕が思うに、こう、これは僕の、僕の考え方ですよ。僕の考え方は、僕、表拍くっていうのはめちゃくちゃ安定してると思うんです。みんながカウントできるとこだから。で、ここを。上手い人と演奏してると、ここに音はほとんど鳴らないんですよ。で、ここを感じてて、ここよりちょっと前とか、ちょっと後ろをずっと鳴らしてる気がするんですね。で、僕はあの、まあ、ラテンとか、いろんな音楽を聞いたときに、上手い人って、本当にあの。 そそこここに音音は鳴ってないのがが聞こえる要は強いビートっていうのはそ こ, のそこに強く叩くんじゃなくて他でこうそこが見えるようにしていくみたいな感じに近いちょっと結構こうなんか禅問答みたいな感じなんですけど例えば僕はあのーまあ、森山武雄さんっていうドラマンもめちゃくちゃ好きなんですけど彼なんかもすごくこう叩いてないところに音がいっぱい聞こえてくるんですね 僕, 僕がこうかん感じるというか。 すごく強くくく強強感感じじじていいるビートのところは強く叩くわけじゃななみたいな感じですねその強く聞かせたいところ以外をゴンって強く叩くことによってそこがより強く強調されていくみたいなイメージなんですけど要はここにビートを叩いてしまうと止まっちゃうからだからちょっと前とかちょっと後ろを叩き続けることによってその 四分音符がすごく活かされていくとか強く感じていくっていう。では、まあ、要はここのにビート打点じゃなくてビートを合わせていく感じなんですよ。なので、グーンって伸びるところがここになるので。なのでベースの人っていうのは多分メトロノームりちょっと前を感じていて、えっ、ー、とみんながここを感じていた上で。 ちょっっと前いいてるってるうで。ドラムもそこに合わせていくというかでこの打点を合わせにいくんじゃないです点を合わせにいくんじゃなくてで要はシンバルが鳴るこのシンバル上でこ の, このこうこうグッて伸びてくる減衰っていうのが違うんで耳ででやってるんですよ。なので耳でベースの膨らみとシンバルの膨らみを合わせてる感じなんですね。で イメージ的にはこうですこういうもう本当にえっ、ー、と64本部1個前出すぐらいのもう薄皮1枚前出すぐらいの感じで叩くんですけどこれが指標ですけどこんなのはこれちょっとずつずれててもいいんです結局この膨らみがあってればいいんですねで。 ちょっとやってみますねでこの上のやつとこの下のやつを顕著に叩いてみますこうやって叩くと点だけ打点だけ感じてる打点だけ合わせるとすごく落ち着いてよく聞く感じのホビーとなると思うでも実際はシュワンシュワンのところがこう伸びてる感じまずベースがこうあって多分ベースはこう3、4、1、2、3、4、1 た多分こんな感覚もうほんとここ違いが分かる人と分からない人がいると思うんだけど。3, 突っ込んだモービ飲んでゆっくりにすると。 違いわかりましたかね。ここらへん難しいですね。じゃあ実際どういう練習すればいいかって言ったら、まあメトロノームだと打点がはっきりわかるじゃないですか。その打点に合わせていくというか、打点より前に点を取るって練習は僕はすごくしました、えー。メトロノームがこうやって鳴ってて、要は、こう、ここに合わせにいくのと、とカン、とカンって聞くはず。 これと一緒でやるぞこれ叩いてるわかるんですけどこのスティックがぐんって伸びてこう上がってきた瞬間にメトロノームがなるようになるんですよ。れはぴったりこれはまちまちじゃダメで必ずぴったり同じように同じようにずれる感じ。 これ結構わざとかなり前に行ってますこれを若干の薄皮1枚にすると 僕はいろいろ手を変え品を変えこうやって説明してるんですけど前電子ドラムでね電子ドラムのあのトレーニングモードっていうのがあって、えー、と音になってるよりどれぐらいずれてるよーってい う, こう印がつくモードがあるんですよ。でそれでずーっと丸1個分だけ後ろで叩いてみますね丸1個分だけ前叩いてみますんでずっとキープできるんですね。やっぱりあのー メトロノームに対して少し前これよりも少し前これよりも少し後ろっていうの を, 感覚を狙える練習はめちゃくちゃゃくししました。なのでここにも書いてありますが早打ちが1分間216分ンプで叩けるっていうのはアラン・ドーソンさんっていう僕が僕が斎藤潤さんの弟子なので斎藤潤さんの先生がアラン・ドーソンさんなのでアラン・ドーソンさんっていうのは、まあ、トニー・ウィリアムスの、ね、先生だったりとかするんですけど、まあ、本当に素晴らしいドラマなんですけど彼の「 メソッドでは必ず16分音符が200が1分できないと結局そのずれてることもわからないしそこに音を入れることもわからないからまあ教えても時間の無駄だっていう感じでこれを超えないとレガートの話話はしてくれなないいという話なんですねレガートがグルーブできるかどうかっていうのはまあ少なくともこれぐらいはできないとやっぱり今のも聞き取れないと思いますしだから早打ちっていうのは別に早く演奏するためというか要はその。 僕も今ベースを一生懸命やってるんですけどやっぱり毎日早打ち練習するんですよ。でないと結局頭の中にもうイメージしてるベースは鳴ってるんですけど全然そこに指がはまらないいみたななな感じなんですねなのでグルーブさせるってことはその実際のこう歌にちょうど忠実に体が動くかどうかっていうのが大事なのとそのズレが忠実にちゃんと聞き取れるかどうかっていうの僕は多分ドラムやってるから聞き取りはするんだけどそこにどうしても音がはめれないみたいな感じまだ今だから実力全然不足みたいな感じですね。 っていうのは基本的にはやっぱり技術なんですね。やっぱその本当微妙な差をこう表現できるかどうか。そしてこう、えー、このこんなことやっ て, て楽しいのって要は結局安定と不安定っていうのがあると思うんですね。で結局スイングするっていうのは前に進んでいくわけだから不安定なんですよ。なので人間って歩くときって体こういう風にするでしょ。でこう足をこうボンボンって動かしても前進めないんですよ。体を前傾してはこうすごくこう 実際に初めて歩くととき怖かったと思います竹馬でね前歩く時とかもそうだけどこう結構前傾にしないと要は前に進まないわけじゃないですか。で倒れるという不安がある上でこう倒してるから前に進むわけじゃないですか。ということですごく不安定な状態をキープしないと進んでいかないってことなので。 だからすすごく居心地が最初は悪いと思うんですよその居心地の悪さがだんだん心地よくなってきてキープできるようになるとスイングするドラマっていうことに追われるんじゃないかなって僕は思ってます。なのでスイングする形っていっぱいあってこのえと実際にこのじゃあ前に出るだけがスイングだったそうじゃなかったりするんですね。だからえ 実際にこれ四分音符が後ろに叩いてもスイングさせる方法もいっぱいあったりとかするんですけどいろんな方法があるけどこの四分音符が前に進んでいくための方法ではここのタイミングでこの四分音符の頭のタイミングで音を叩いても進んでいかないっていうことなんですね。ここれが僕のの今回言いいたたかかっっっとでですすねね眠くなててててしししまううグラムっていうのは安定してるんです、ね、安定定るるんら 動きたくなくなっちゃうから進まないんです。だから眠たくなっちゃうわけですよ。あ、このこたつの中とかぬるま湯とかねお風呂入ってるとなかなか出れないじゃないですか。で心地いいからでもずっと心地いいけど。 なんかその眠たくなっちゃう。要はその刺激がないんですよ。前に進んでいくって刺激がない感じ。だからやっぱりこう刺激を作ろうと思うと、やっぱりその不安定な状況を意図的に作り出さなきゃいけないので、めちゃくちゃ難しいことだと思うんですね。なのでここら辺は僕もものすごいこう分かっちゃいるけどできないっていう時間何 年, 何年も続いているので、すぐわかるものではないですが、ただこういう仕組みだよっていうのが分かってると。 ある日ふと海岸する日ができて僕もずっとこういう仕組みだよと教えていただき何か分かったような分かんないようなのがずっと続いてて基礎練習とかやっててあるところのクオリティを越した瞬間にああこれか何で分かんなかったんだろうっていうものなんですね。自転車に乗れるのと乗れれののないい違でもう 見てたらわかるんだけど、わかるんだけど怖いしわかんないけど、うまく効かないみたいな。そこら辺のラインだと思います。なのでスイングするっていうのはこう。実際ね。録音パって聞い て, て、この人結構うまいなと思って。生で聞いたらこの人重たいなーっていう人いっぱいいるんですね。実際あの、えー、自分の音題でもね。かけっこ上手くなってるし、ドラムの技術はあるんだけど、まあアンサンブル授業に出ると絶対重たい。遅れる。遅れる。遅れるって言われるって言ってすごい悩んでるかすごく多いですね、えー、みんなやっぱりそうやって悩みますで。 結何 か, か何かこうイベントを起 こ, す起こすとそれができなくなったりとかそういうもんですよそれを繰り返していってずっとスイングし続けるようになっていけるっていう形になると本当スイングできるようになととめちちちゃゃく気持ちいいと思い思ますねまあ僕は僕なりのスイングなのでそれが心地いいかどうかは人によって違うかもしれないですけど自分がこう気持ちいいなと思ってまあ実際にこう今一緒に演奏してくれる人いろんな方たくさん演奏させていただいてますけど本当に「お前のレガートスイングして 気持ちいいよって言ってくれる人もいますねで、えー、多分お客さんの中でお前の出方スイングしないっていう人もいると思いますそれは気持ちいいが人によって違うわけですから良 い, い悪いっていうのはもう本当に相反するのでもう納豆が好きって僕も好きなんですけど僕大阪出身だけど好きな方なんですねでも食べ最初嫌いでした、ね、でも納豆が好き何が好きって臭いから好きなんです嫌いな人って臭いから嫌いなんで食べ食う虫も好き好きで絶対にこう こう多くの人がこう好きって言ってても俺は嫌いっていう人は絶対いていなきゃいけないんですね。なのであの僕のレガートってのは完璧じゃないと思いますしそれはいいとか悪いとかっていうのは人によって全然違うと思うんですけど。 だけどその僕が気持ちいいなと思っている多くの人が、まあ、たくさん一緒にメンバーで共有してくれてる人がスイングしてくれてるって言ってるので僕が考えててやってきた内容はここううですよっていうことですすよといねもちろんこれ以外のやり方もたくさんあると思いますしさっき言ったみたいにシンバルレガートの位置を後ろにしてもレガートスイングさせることはできるしそのスイング感っていうのもまた別個にあるんですね。 なののでややりり方方はあるけれど、まあ、一つのやり方多くの一番最初にやるのはやっぱりシンバルレガト突っ込むしか方法はないんですよその感覚が分かればそれを突っ込まなくても表現することができるようなのでそこがポイントだと思うんですねまずは突っ込んでみましょうその時はシンバルレガートはグッと押さえ込むよりはさっきみたいにこのこれハッピースイングって僕呼んでるんですけどハッピースイングっていうのはこう楽しくなるスイングねで、えー、とモード以降になるとこう握り込んで。 重たくするレガートその代わり位置の場所をこう変えることによってスイングさせるっていう方法もあるので絶対じゃないんですけど一番習得しやすいのはハッピースイングだと思うのでやっぱりスイングし始めるとあなんかワクワクして気持ちいいっていう感覚ができると一番いいんじゃないかなとこの方法では必ずフルストロークです。握りしめない これでタイミングを気持ちいいタイミングを探し出して、えー、うまくそこがキープできるようなキープできるっていうのが大事なので難しいとこです、えー、頑張ってやってみてください本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました